ってとこだろう実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった元若頭の渡瀬な堂島大吾にもだ無事だったのかああいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい最強の用心棒だなるほどあいつらかお前らも用心するんだな近江解散の最前線にいたんだ マートにされてもおかしくねえぞ分かったかしがにそう伝えとく しかしあの近江連合のしかも次の後目とまで言われた荒川組までが解散をもくろんで動いていたとはなこれはとんだ裏切りですよ沢城さんもともと俺らは関東に拠点を置く同じ登場会の親戚団体同士 そんな俺らが荒川さんが書いたカムロ町から登場会を駆逐するという作戦に手を貸したのは1にも2にも自らの組の存続のため島大なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる登場会のやり方にはうんざりしてたんだそんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織はじりひん だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞあの約束はどうなるってんだ荒川さんが大海連合のトップに立った後、八代目大海連合に俺らが直産幹部として取り立てられるっていう話はよご心配なく 近江連合は解散させません新しい看板を掲げて存続させます関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っておりますこの落とし前をきっちりつけさせていただきますので今日のところはこちらでご容赦いただきたい ねえ、あれですよ。我々としても、これで荒川組さんとの縁を切ろうってなじゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ、裏切りの首謀者だった荒川は、どこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応数じゃ通ってるしな。これからも、困ったことがあれば、いつでも頼ってください。二代目荒川組さん。 ありがとうございます。<笑>ああ<笑><笑>何が筋だ。極道の端くりにもならねえ片田舎の活動が。なんだと。今なんて言った。 おタクらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ東に集まった近江連合の連中を束ねてね無礼だぞお前荒川が下手を打ったのはこちらのお前の責任だろうがうわい や, やめろ何がさ俺らな<笑>お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない 口だけのヤクザが大っ嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面らして任境道のご指導かごたご並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強えやつに弱えやつが従う世界だ。 助けて死の後の言わねえでてめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだこのボンクリ<笑>これからも俺らが作る新しい東京オミレン号を ぜひ応援してくださいや先輩随分勝手なことしてくれるやないかお前との付き合いは長くないが俺がどういう男なのかくらい知ってんだろは<笑>知らんな親はやられて黙ってられるほど 俺の器はでかくねえんだよ何が言いたいんややったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらうよーく覚えとけ何言うとんねん青木に命令されたお前がやったちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが因縁念でっち上げて俺にケンカって それきっかけで新しい組織の頭と ロ, ロッっを腹積もりなんやろうがそうはいかへんでまあ今東京にいるオウミの残党がまとまるまでは待ってやるそれまでせいぜい母ちゃんの父でもすっとくんだな 待たなたガキ相手に本気になるクソヤクザども世話になったっていううちのガキどこだ荒川さんよおめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてなどうけじめつけるってんだそうかじゃあ指一本でどうだそこでこいつを返してもらう 文句ねえだろ帰るぜ帰るぞクソガキ鳴ってるよ 荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやるええでも今は分いい か, かりました待ってるぞ星野会長から呼ばれたんですか平安楼に来いって。 行くの、はああおやっさんの最後の様子も聞きたいしな夕べの荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だったそれもそうだろう近江連合の解散を成し遂げお前との再会を果たしたんだ 実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ俺がそんなに好きなのかって聞くとなんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえかえっ聞きゃあ50年前に初めて食べる機会があったが直前に父親を殺されたそれ以来どういうわけだか 食う機会を逃してきたらしい<笑>俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られたあいつは一人で夜風に当たりたいって言ってなだから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだあの時 強引にでも俺が送り届ければ荒川が殺されることはなかった失敗したよ会長のせいじゃないっすよ親さんに手を下したのはやはりオウミの残党なんでしょうか間違いないだろう荒川をやった理由は きっと解散に対する報復だつまり解散させられて迷惑を被っている連中だじゃあその中の誰が親さんを春日関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしいそいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。 犯人はその中にいる可能性が高いかもな新しい組織の連中がおやつさんをそしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない青木亮だじゃあ 親さんの殺しは和歌の指示青木の意志が関わっていると見て間違いないだろうそして荒川なき今青木の勅令を受ける人間は限られておる。 荒川の敵を取るがいい必要であれば清流会から兵隊も貸してやる俺に銃は必要ありません敵を撃つ気はないと い, いえおやすさんは和歌の弾を取ることなんて 望んじゃいないなはずですじゃあどうするおやつさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていましただから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんですつまり極道の本来あるべき姿暴力で何かを奪うのではなく 力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思いますなるほどそれを貫くためおやさんが辛抱し続けた日々に報いるには、うん、一人一人の弾取って解決なんてしちゃいけねえそんなやり方あの世のおやさんに顔向けできねえうんだから俺は若の目を覚まさせてやります ぶん殴ってて思い知らせてやります俺がやれることはそれくらいしかつくづく荒川って男は幸せもんだないいんじゃねえかお前の好きにやれ俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ会長そんなしかしどうやって青木と会うつもりだ 都庁の受付で都知事に会わせてくれといったところで追い返されるだけだぞ<笑>大丈夫っすよ若に合うルートはちゃんと考えてます<笑>なるほどすでに策はあるということかしかし青木に近づく以上危険は避けられん<笑> 西流海の兵隊を連れて行くがいいもしもの時は骨は拾ってやる会長の申し出はありがたいんですが遠慮させていただきます俺にはすでに最高の仲間たちがいますから 待っっててくれたたのかどうだった悪いな俺一人最高級のコースをご馳走になっちまったぜ随分元気になったじゃねえかいつまでもメソメソしてたらあの世のおやつさんに怒られっちまうからなそれよりも今からクメに会いに行こうぜクメになんでまた若に引き合わせてもらうためさクメは小笠原の後釜に任命されたんだ とも繋がってるだろうそれは間違いねえが俺は若の野望を絶対に止めてみせるそれが何よりのおやさんへの弔いになるはずさ、うん、なるほどなだけどクメが素直に青木と引き合わせてくれるかまあ多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどねよしそういうことなら今からクメちゃんを探しに行こうぜ 探す必要はありませんよ今日は公示日です公示日衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ今日から選挙戦が始まるんです詳しいな今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからねで久米の居場所ってのは公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます 神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です伊勢崎ロードか今から行ってみようぜ法律を守る善良な国民が泣き法の目をかいくぐった輩が高笑いをする日本はいつからこんな国になってしまったんだ正直者が バカを見るような社会はもうたくさんだ私は法律をこの国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します皆様の貴重な一票をこの久米久米に託してくださいああ言ってることは間違っちゃいねえんだよ、ね、久米は本気で ブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ裏の悪事も知らずにかそう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれねえ な, いな同情してる場合ではないですよよし行そう。おいちょっと通してくれねえか頼むよ ちょっとあなた割り込みは迷惑ですよえっ<音声>すまないけどどうしてもああんたどこかで だけじゃなく周りもみんな大ウだぜ飛んで火にいる夏の虫やこの間の狩りはきっちり返したるで するつもりやったんやろうが残念やったなクメの演説は一回じゃねえだろこの後いつどこでいつやる全部言え<笑>そそんなもんホームページで全部書いとるわいせやけどお前らクメに近づくことは一歩たりともできへんでどういう意味だ クメを当然させること都知事の直令やその障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや見てみ。 ハークしきれんほど大見組員が偉人町に入り込んどる無数の名がお前らを監視 し, しとるっちゅうこっちゃくそ常に青木の方が言って先を読んでるってことかおっしゃるとおり確かに一地方自治の長である都知事が 国政に介入するというのは前例がございませんしかし新しい試みというのは常に前例がないことです青木さんねあんたまだ若すぎるんだよ国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ 地方自治は学生の遊びだということですかいやそうは言ってないがさあそれではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでますその理由として最も多かったのがカムロ町産経作戦の成功ということですが これに関ししてはいかがでしょう青木さん 3K 作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かとしかし君ね東場会が壊滅したからってカムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか 関西のヤクザとは近江連合のことですか先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたがそうだよでもそれはつまり危険を伴った 3K 作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの危険を伴った作戦果たしてそうでしょうか今回解散を主導したといわれる幹部の一人 荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよねつまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが現実としてその中身は決して平和的にはいかないということですところが 3K 作戦では1人の死者など出しておりませんこれは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです今回の総選挙 民主党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが幹事長としての狙いは一言で言えば民事党の若返りですブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。 荒川の島で選挙に利用しやがっててめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜうん前から信じちゃいねえが政治家ってのが一層信じられなくなるなねえこの後もクメは別の場所で演説するみたいだけどどうするああさっきの様子じゃクメには指一本触れられねえしん。 苦戦しているようだな会長お前が言ってたルートってのはクメを脅して青木を呼び出そうってことか<笑>ごめんとっすだけどクメサイドに先手を打たれていて<笑>会長はどうしてここにさっき平安堂で。 お前に私忘れたものがあってな。えで、会長、俺に私忘れたものって一体。俺に頼み事をしてたけんだよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事。 候補者クメを落選させて青木のメンツを潰すそのためにお前はこの金を作ったんだろう見つかったんですか青木に勝てる立候補者四方八方手を尽くして探したんだがないなかったかでもいいアイデアを持ってきたぜえアイディアって何ですカス お前が出馬しろはあ、もう少し早く思いつきゃよかったんだがちょちょっと待ってください何で俺が出馬するんすか俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよだろうなクメに勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい300万ドブに捨てるだけっすよ捨てていいんだよ はあ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ久米を捕まえるチャンス立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ当然対立候補と出くわすこともあるそんな時は思ってなくても検討を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ見たことあるだろう 接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久クメと接触できる。クメに比べればお前は無名の候補者いわゆる放ー候補に過ぎん一方でクメは当選確実と言われているその状況で、もしお前が握手を求めた時、クメはお前を無視ができない。どうしてです 当選確実と言われる候補が宝松候補を無視すればおごりと取られかねないよらんとな怖い悪い評判とはすぐに広まるそこでクメは嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさお前の計画は選挙でクメを打ち負かすことだったでも 今のお前が望むことは公明との接触だろ違うかちょっと待ってください一番は前科持ちですよそれも殺しのどんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されとるどうするかすがうーん少し考えてみろと言ってやりたいとこだが 悠長なことは言ってられんぞ立候補を届けは工事日の教師か受け付けておらん出馬するかしないかは今決めるんだ俺出ますマジかよでも法律的には問題ない合法だならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいいあそこは役所仕事だから 夕方にはしまってしまうぞおい今何時だやばいわよすぐ行かなきゃ走るぞ選挙管理事務所ってどこ使か。馬車街道にある西浜ビルの中だアザす。 ダメよ ありがとうございます<笑>それでは 先回りされてしまったようですねどういうことだいどうやら我々の作戦はクメサイドに気づかれたようですつまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょうえ久クメが春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな宝物候補であることが条件ですそこでクメはあなたを悪役に仕立てて その条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちもおめえ返上と行こうじゃねえか。<笑>えー、お集まりの皆様、私がただいま招待を預かりました。数が一万です。おい、あいつが数がだ。カメラ回せ。マジ人殺し？ あれが人殺しなのあいつが立候補やばくね人殺しだったよ、人殺し。いやぁ、さすが有力候補の久米さんは、器が違うなーこんなの名の俺を、宣伝してくれちゃうんだもんねおかげで知名度も、一気に伸びるってもんですありがとうございます ご覧くださいあのふざけた態度あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか選挙は善科もののお祭りではありません善科ものつまり法要化した者はこういうところに立っちゃならんとそれがご不満だともちろんそうだ確かに俺は18年間刑務所にいたいでもな どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだ現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ俺がここに立つのを否定するってことだ法律を否定するってことだよななあ法律大好きなクメちゃんよえっと、うん、そう…法律を否定するということではなくま法律だって 完璧なもんじゃねえってことだろそそうですねでもおかしいなああんたらブリッジジャパンはさんざん法律に従えって言ってきたよな完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ矛盾してんだろえっとそれはそのじゃあその矛盾の判断は個々の判断でてか そう、それですだからそれがグレーゾーンだっつーのくめ<笑>さんよ誰だって法律に従って正しく生きたいさでも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえどっちにも矛盾があるあんたの言う通りさ<笑>人間 ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この街に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でも、あいつら、 おテント様の下で頑張って胸張って生きてんだあいつらだって俺だって法律も大事だけどもっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ<笑><笑>法律のために人がいるんじゃなくて人のために法律があるんじゃねえのかその順番っていうのが大事なんじゃねえのか久米さんよ 春日の言う通りだ俺は胸を張ってお前を守術する私もだよ、一番俺もだ、春日に投票するぞ頑張れよ、一番、応援するぞ俺たちは春日の味方だ久米なんかに負けんじゃねえぞ久米さん俺、あんたに恨みがあるわけじゃない今日からお互い、堂々と選挙戦を戦おうぜ ってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。だおい、待てっておい？ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください。久米さん。こうして突発的に始まった論戦は有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。 前科あり元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっておりますはあ、役に立たないやつらばかりだクメといいお前といいこんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ沢城お前ここんとこ様子がおかしいぞ。 で報告ってのは新体制の件ですがしばらくは東京未連合という仮の野合で動くことになりました当座の兵隊と資金も問題ないかと今後は各ポストの人事をお前偉そうに言ってるが会長にでもなったつもりかええいえお前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。 周りが俺の顔色をうかがってお前を持ち上げただけだお前は昔から金魚の糞未定てに俺の後をついてきただけだからな<音声>俺も昔のよしみで情けをかけてきたが東京大見連合は違う会長に据えるのは実力のある人間だお前にその器があるのかはい そのつもりですだったら24時間以内にこいつの弾を取ってこいもしもしくじったらどうなるかお前なら分かるよなうんっ<笑> Nah. な<音声><音声><音声>何とぞよろしくお願いしますよろしくお願いします何とぞよろよよよよよよだよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよのよよよよよよよよよえよよ 昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな今日は和解をしに来たんだおっ若の必要など<笑>マスコミの目がある前じゃなんですから二人きりで話しましょうかうんそれがいいですねじゃ久米さんの選挙かお邪魔しますねはいはい こっから先はちょっと勘弁しカスダさんどうした星野会長の命が狙われています今日清流会に襲撃があるとコミジュルへ闇情報が入ったんです的は星の会長ソンヒも清流会に異変があるようだと言っています会長が狙われてる クメも青木両も今は後回しにすべきかと。また来るぜ。星<笑>流界でトラブルだ。急ぎらしい。え？おいなんだよ。クメはもういいのかよ。 赤部の頭春日撃<笑>たれたのか近江連合だ銃を持ったのが一人他に約十人親父とこに向かった親父が会長の部屋増えたら頼む急いでくれ んだ使いに行かせてもしのぎに行かせてもなんで星野会長偉人さんにはこれがとどめになる清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのプレーンで偉人長にとっての支えだったからなあとはほっといても勝手に崩れ落ちる若はそうお考えだ若もあんたも 何を怖がってんだ今更ホチの会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ飛ぶ鳥を落とすって大きりようが何だって今らこんなことをお前のせいだと言ったらどうする 一番フッ<笑>なんてな<笑>この選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだなのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ 悪ふざけにも程がある若はお前が目障りなんだよ俺が当選するのが怖いとでも<笑>冗談よな万に一つもねえだろじゃあ何で星の会長を襲った若はな万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだだったら俺を殺せばいいでしょう そうできりゃしたさだがお前は随分人目を引いてくれた今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだだから代わりに会長をああお前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ今お前に手を出せない以上やれることで最も効果がある選択をしたまでさ若は 何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのかいつからそんなになっちまったんだよ俺はあんたらには取るに足らねえゴミみたいなもんだろなのになんでそこまでやる必要があんだよどうなってんだあんたら 荒<笑>川のおやつさんを殺したのもあんたなのかさあなもうどうでもいいだろそんなことは。 白黒つけようぜ。 カシラ何やってんだよあんた俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜたとえ若か命令でもなどんな理由があってもバラカーのおやっさんをおやっさんを殺すなんてこと<笑>俺には の命令が絶対なんだあの人を守るのが俺の生きる道だ俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだよそうだよなよーく知ってるよ頭荒川の親父を殺したのは俺じゃねえでも俺のことが目覚まれて若に命令されたんじゃ 命令はされたさは若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ俺に荒川真澄は殺せねえもうとっくに人出なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった飲めるわけがねえやっぱり沢城のかも 親さんのこと違う極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろう違うんだその理由を俺は分かりさえいや誰にも話したことがねえどういうことですか俺が荒川真美を初めて見たのは 坂を受けるより、もう少し前のことだった。十五の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺は、カムロ町でひたすら喧嘩に飽きくれてた。金もねえ、未来もねえ、家に帰りゃ、 ある中の親父に殴られる毎日だったそういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった彼女のことはもう名前も思い出せねえとにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めたそして彼女が 俺のガキをはらんだと告白したときにはもう下ろすこともできねえ時期になっていたどうすんだよおい俺らに育てられるわけねえのにいつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる花を見て見ぬふりして病院にも行かなかったでもガキは生まれちまった あの娘が出産したのはデパートのトイレだった俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしいどうしよう全部なかったことにする都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいいそれまでもずっとそうやって生きてきたあの頃の俺らには 違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから。 なんだよ、俺はもう全部忘れた。やー、さばい、やろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな、もういいだろ忘れるなよ。嫌だよ。戻らなきゃ。あ、おい、よせって。 ー<咳>ほるほるここでも、よかったんじゃない 助かったんだよなこれでよかったんだよおいおい大丈夫かしっかりしろよジじゃー あんたの赤ん坊をってことはその赤ん坊は荒川正人若だ若はあんたの息子お前も親父に聞かされたんだろう大晦日の夜親父は女と子供を氷川幸さんに狙われて赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。<笑>でもその時 まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった<笑>思うはずねえよなだから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだあの夜から5年俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった でも、荒川真澄は親父は鹿室町で生きていた車椅子の息子と一緒にああの男は確かうんあの子供はその日から俺はその男のことを調べた。 若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは街で聞けば知る人間も多かっただからいろんな話が聞けた車椅子の子はずっと歩けない体だということそれが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということもよせ将人 僕ののけ歩けないのみんなは歩けるのに僕だけなんでその言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった子供のことがなくても俺はいずれ ヤクザにでもなるしかなかったような人間だずっと半端な人生だったからなそして考えた本当に構わねえだな一度交わした杯は二度と戻せねえぞはいもし杯をくれる人間を選べるなら荒川真澄を置いて他にはないと思ったそれなら飲み干せ 殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったそれが親父さんから杯をもらった理由か違いますよね あんた若のそばにいるためにおやさんと杯を交わしたんだそうでしょうそのこと若は知ってるんですかさっきも言った他人にこの話をしたのはこれが初めてだ墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからなじゃあ なんだよ俺らには俺からも聞きたいことがあるからだ聞きたいこと何ですかさっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか肝心なとこ親父に連れ出されたのが俺の子だったなら親父の本当の子はどこにいたそそういや 親父の女は名前を茜さんと言ったそして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい桃源郷ってそこは俺の生まれだああ今から言う話はあくまで俺の想像だがなあの大晦日の夜茜さんは 腹ん中の子供ごと命を狙われてるとそう電話で知らされた慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づきどこか埋める場所が必要だった追われる身で少しでも安心して埋める場所それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれないすると そういえばその日その場所で生まれたって男がいたなまさかそれじゃまるで俺がまさか親父がコインロッカーから若を連れて行った後俺はもう一人の赤ん坊を見ているえっドキ 騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザは、あんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって、 頭が破裂しそうだったでもその理由はしばらくしてわかった店長ロッカーってこれですよね鍵のかかってないロッカーだ片っ端から開けてみるぞわかりましたあの人たち何してるのわかんねえまさか これか。いいね。ああ、いました。店長、いました。ここです。え、いたのか。ああ。そっか。いたか。ってことは。うまくいかなかったんだな。受け渡しは。 どうすんです警察に届けたりとかいや少しの間預かっとくあかねちゃんが迎えに来るまでなあの子大丈夫なんすかね命を狙われてるとか言ってましたけどそん時になってやっと俺は分かったんだ赤ん坊の取り違えが起きちまったってな 取り違えロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていたその間受け渡しが失敗した時の場合に備えて 赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い<笑>残された赤ん坊を取りに来た2人組が誰だったのか俺は知らんしかしそれがお前の育ての親ソープの店長春日次郎だったとしたらお前は アラカーマスミの息子だ<笑>バカ言えそんなわけが親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりするだがそれまではあくまで想像の話でしかない 必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ待ちなよ清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでもなら好きにしろどうせ俺にはもう先がねえうん青木亮に荒川の親父を殺せと言われて 俺はそれを断ったその時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだだから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺が三下の鉄砲弾みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろうなんだと おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを確証はねえが頭補佐の石尾だかもなやつが今若のお気に入りだ荒川の親父が死んで以来のな石尾だあの野郎がおやさんを 探しろおめえはこのまま行かせるわけにはいかねい。本当ならこの手でぶっ殺してやりていとこだがまっとうに罪を償えまっとうにか今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ も<笑>どうした星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタモトアドームをサワシロ本人だったようです何。何んでサワシロが自分からばらしたんだつまりサワシロは 星野会長を殺したくはなかったんでしょう彼は春日さんに自分を止めてほしかったのではないでしょうか<笑><笑>があなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになるですから匿名で情報を流し星野会長が殺される前に あなたが間に合うかどうかを天運に任せたでも私たちは間に合わなかったいつも無茶なことばかり言いやがるんだあんたは<笑>かしら